お答えをし締めてもらいましょうご覧いただきましょうこれがエロハル。ムどうぞ Don't get mad. Thank <laughs> you. イロハレンでございましたいよいよ第2部最後でございますさて最後にイロハレンのですね皆さんの踊りながらお送りするというふうにでございますではイロハレンどうぞ